からあ実はあの皆さん方もですね、青鳥まあ、ご覧になったことのない方もいらっしゃいますと思いますので、まあ、一つ、うん、この演舞の時間の中で、まあ、かいつまん で, ではありますけれども、青鳥のちょっとこうご指南というか、あ一手二手をご披露させていただきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 青踊りはね、あのー、これあの、外国の方にも非常に人気があるというのは、日本の文化の象徴とも言える着物、まあ、浴衣を着用してございますけれども、こういう着物を着て、えー、踊るというところ、なおかつこの下駄、女性の場合は下駄履き、それから足袋を履いて、いろいろハチ巻き、放課ぶり、 まあ、こういうようなところがですね外国の方からも非常にこうね興味があるようでございます、まあ、そういった中でこの阿波踊り420年以上は歴史があるんじゃないかと言われておりますただしこの起源についてはなかなか解明されていませんで、えーまあ、2, 2昔ぐらい前までは歌の文句にもあるように 阿波の殿様、八須賀様が今に残せし阿波踊りというような形で、1585年に、天正13年に阿波八塚、八須賀の家政公が着任いたしました、まあ今でいう県知事というところでございましょうか、阿波藩主になりました。そこでお城を建てて お祝いを、レーカーで縄文を開いてやったのが青戸の起源だというふうにもうほとんどその説一本だったんですけれども、まあ、戦国時代というところの中で一般の方を縄文に招き入れていろいろ患者 敵国の患者とか、まあ、いろいろいる中で、えー、武器工具の設置がどこにあるのか天守に行く道はどこにあるのかというようなところをですね、えー、無造作に解放するわけがないんじゃないかというような。 歴史の研究家の先生もいらっしゃいましていろんな説があって沖縄地方のガーリーとかカチャーシーっていうところの浮かれのリズムが阿波踊りの基本じゃないかとも言われています、まあ、ただ一番信憑性があるのはお盆の時期にやってたことについては紛れもない事実でありますので、まあ、お盆の踊りという意味合いそれから ご承知のとおり徳島は藍玉、阿波藍の産地でございまして、まあ、これが全国の 90% を占めるせいやでございますので、そういったところから阿波の豪商たちが全国に飛び回って、販路を拡大していった、その時にその土地土地の文化、 を持ち帰ってきていろんな形に組み入れたのがあお盆の踊りに組み入れたのが青鳥りだろうなというふうに推測されますけれども、まあ、一番ロマンがあるのは踊りのお殿様が城を建てて青鳥、えー、りを踊らしたのが最初だというのが一番ロマンチックだなと思いますがなかなか正しく。うん 解説はまた決定はされていませんけれどもそういうようなニュアンスで、えー、考えていただければよろしいかと思いますそれでは、えー、踊りの時間も少なくなりましたのでねまず踊りは信仰協会リズムの取り方は4拍4拍子という取り方ですけれども皆さん方にお教えする場合にい 一拍二拍の二拍子の繰り返しで教えて差し上げる方が分かりやすいかなというふうに思いますのでぞめき囃をもう一度奏でますので皆さん方で手拍子お手拍子をお願いしたいと思います。 叩けけてますけれども鳴り物型が少しスピードリズムを上げるとちゃんとこう叩いてた人が少し石に座られてますけれども上半身が少しこう緩むような形でリズムを刻んでおられる方が非常に多くございますでこれがね阿波踊り特有の浮かれのリズムというリズムの取り方3連符というね、えー、部分で。 た た, たたたたたたたたたたたたというような形の軽快なリズム感でリズムを奏でます。そういったところが非常に皆さん方にね踊りのリズムが受け入れやすい形になって浮かれてくるという風に思います。もう一度ちょっとやってみたいと思います。音楽 残りあのリズムをお教えしましたのであとは残りは手の出し方足の運び方この2つになりますでまず手をいきましょう手は今ね皆さん方がパチンパチンとこう叩いたと思います、ね、でこの二拍子を叩きながら僕が入っていますので、えー、右手の方から少し前少しですよ少し前に出してで帰ってきて そして、左手を今度は出していただくちょっと横に向いてもらおうかなで、右を少し出す少しでいいですよあまりねあの出さないで左返って左これの繰り返しですじゃあやってみましょう<音声> えー、皆さん方ほとんどね有名になってるから知ってると思いますが阿波踊りの教える場合にね右手が出るときに右足が出ますよ左足が出るときに左手が出ますよっていうような形でお教えしてございますで、えー、ここをね、えー、僕が今度入っていますので右手がこう出ていたときに 椅子のままで結構ですので力 が, 力が抜けて非常にやりやすいと思いますのでその時につま先だけでもいいですからポンとこういうていただくこの稽古をねちょっとやってみたいと思います way, まず手の腰いきますよ右左右左右右左右右左右右左右右右左右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右 でできてるんですがアオドリ右手と右足を出すっていうところはなんかね難しいようなあ難しいような言い方でねアオドリ独特で右手が出れば右足が出るんだと教える人がね非常にねいろんなところで偉そうに教える人が多いですでもね皆さん方、あのー、歩く時は右手と右足は絶対同じ方向を出しませんよねで普通にこう 普通に 逆, 逆の手と足が出ていきますしかしながら青鳥は右手と右足が一緒だということで勘違いしておどあの歩く時と全く逆さまだと思う人がほとんどいるんです初めて聞いた人はでも歩く時に上からこういうふうな形で手を振る人はいません大体いい下から歩く時は手を出しますでこの時に例えば左足が出る時に 逆, に出ます逆に出ますでもこの時の手がここじゃなくしてここまで上げていたとしましょう逆にう上げたとでじゃあ次下ろしてくる時は右足が出てくる時に右手が下りるわけでしょですから普通は普段の歩く姿と全く一緒でリズム染木林を使ってその 自然な形で手と足を出していただくということが一番ベターなんです例えば下から出るんであればこういう形になりますですから右手と右足が出るときに 同じ方向の手と足が出るのは上に上げた手が下に下ろす場合だけです。下から出るときは普通の歩くときと同じような形で逆に出なければね、おかしいです。で、押せる人によっては昔はこういうふうにして歩いてたの。みたいなことを言う人、バカなことを言う人がいるんです。そんなことはありません。で日本に えー、あまり手を振って、えー、歩く文化っていうのがなかっただけの話なんですね幕末にマーチングみたいな形で西洋から来たのがっていうのがあ流行ってきたわけですですから大昔は日本人はあんまり手を振って歩くとか 走るとかいうことがなかったですねこれはお侍さんの世界の中でも刀を刺したりいろいろしてからおりのところに手を挙げてこういうふうに歩いたりするところがあって、まあ、心から能楽の部分という不流の踊りというようなところの伝え方もあると思います、まあ、ただし矢踊りはね自然に踊っていただくということですから女踊りはありえませんけれども男踊りの場合は あのうちも今日ササレンも来てますしねササレンさんの場合だったらちょっと腰を低くして下の方から手が出ていきますこの時は今おっせあの僕が言ったように左足が出る時に絶対右手が出ていかなければおかしいわけですそうじゃなくとこういう形のいびつな形になりますからねですからほとんど皆さん方は手を上げていただいて 少し前に出すって僕、言いましたけども少しちょっとアクセントをつけていただく軽く握って、パッとこう手を広げていくぐらいの指先をパッとこう伸ばすぐらいで、えー、軽い気持ちでアクセントをさせてだから手を上げていただくことを重視していただきたいと思いますじゃあいきます。 もう舞台の方に上がっていただいたりいつもしてるんですけれども、まあ、コロナでございますしいろいろマスクつけてディスタンスというところもありますので。 最後、フィナーレの時きにわずかではございますけれどもお立ちいただくぐらいはいいんじゃないかなと思いますので少しこちらの方からご誘導させていただきますのでその場でお座りのところの席を立っていたところで、まあ、手を挙げてちょっと阿波踊りの雰囲気を味わっていただければあの大変、えー、嬉しいと思っていますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、えー、青鳥振興協会オリジナルの 舞台構成の踊りのステージを